あけましておめでとうございます皆さん、お正月休みゆっくり過ごせましたでしょうか先日、コミュニティ欄の方にも新年のご挨拶を書かせていただきましたが去年はたくさんの方にゆっこバイク TV をご視聴そして応援いただきまして本当にありがとうございましたたくさんの出会いに恵まれて本当に充実した1年だったなというふうに思います 今年も楽しみながらゆっこのバイクライフをお届けしたいと思いますのでどうぞよろししくお願いします、えー、そして視聴者の皆さんもまた1年、えー、事故ななく安全なバイイクライフが送れまますすよう祈っておりますそうあとねバイクの免許ないし乗らないけど動画見てるよっていう視聴者さんからのコメントも結構多くてこれがまた嬉ししびっくりなんですけど。 バイクに乗る人も乗らない人もみんなにとって素晴らしい一年となりますように2020年1本目の動画はじゃんじゃんじゃんマフラー交換です SP 忠夫さんのマフラーです今日はこれを取り付けたいと思います エレンサーブの純正カバーを取り外します。ん取れたー。じゃーん。 あーもう疲れちゃったうん。緩んだ12マジこれ緩んでんの 取れんのこれああ取れたーうーん初めてこうまじまじと見たかも軽っえー、こんな違うの えーああ来た来た来た来たよ。 でいいのかいな。こことこことここか。はい。できたー。 ははい、それでは年末の動画のプレゼント企画、えー、私が実際に作ったユッコモータースココロエンブレムの切り文字ステッカーの抽選をここでやりたいと思いまーすコメントくれた方の名前が全部ここに入ってます結構大量だよここから10枚ですね引いていきますそれではスタート何が出るかな 何が出るかなででででんてんてけて結構ねやっぱいっぱいあって掴むのが大変じゃあまず一人目じゃん内田和樹さん内田和樹さん二人目でっしゃよいしょ はい M, M 脇坂さんそして3人目おいよいしょ抜けねえはっじゃんインパリ CB さんまだまだいきますよよいしょじゃじゃーんゆきんこ ちゃん一国者さん読み方あってんのかな一国もの健ちゃ ん, じゃんはいちゃんドゥカティスクランブラークロスケさん南に向いてる窓はけ一人で見てみる こんんりょうさ、んはい、ヒット123456789あっ。 ラスト1名よいしょどうするどうするどれにするはい、じゃーん、はい、アオドラーさん以上の10名にプレゼントさせていただきます、えー、皆さんたくさんの応募ありがとうございました、えー、1週間以内に Twitter、えー、の DM ですねダイレクトメッセージを送らせていただきますので、えー、ご返信をお願いいたしますでまたねツイッターの方でたまにツーリング土産のプレゼント企画とかやってますので、えー、よろしかったらチェックしてみてください次回は三浦半島のツーリング動画を予定しております、えー、それではご視聴ありがとうございましたまたねー バイバーイまた会う日まで会える時まで